次に、カーソルの移動についてもう少しお話ししましょう。えー、前回もお話ししたように、えー、カーソルの移動はですね、矢印低いでもいいんですけども、うん、矢印低いで上下左右がありますよね。これはですね、コントロール P、コントロール N、プレビアとネクスト、それから、えー、コントロール S と コントロール B。フォワードとバックワードです。この4つを使って上下左右に移動するというのが、ホームポジションから離さなでて済むので、まあ、便利ですね。コントロール F、コントロール B、コントロール N、コントロール P。こうやって上下左右に、コントロールキーを押しながら何かを押すということで動かすことができます。さらにですね、よく使うのは、この行の頭。 今いる場所から行の頭に行くとか、行の最後に行くとかいうのはよく使います。これもですね、繰り返しこうコントロールなんとかを使うよりも、一回でできるコマンドがあった方がいいですね。ですから、それは、えー、行の頭まで行くのは、コントロール A、アヘッドオブライン。それから、えー、この行の最後まで行くのは、コントロール E、エンドオブライン。これもぜひ覚えましょう。今です、ね、コントロール A、 コントロール E。まっすぐに行けますね。まあ便利な。それからですね、えー、あと、バッファーの先頭とか最後に行くっていうのがある。これはですね、これは5行しかないイルですから、すぐなんですけども、何十行、何百もある範囲で先頭や最後に行くのに、一行ずつ移動した大変ですね。そこで、えー、エスケープ、ーナルとか、 エスケープダイナリーとか。このメタがついているものはエスケープキーなんですけれども、それはエスケープキーを押した後で小なりとか、エスケープキーを押した後でダイナリーとかを打てば大丈夫です。じゃあやってみましょうか。エスケープ小なりと先頭へ行きました。エスケープダイナリーとすると最後に行きました。で、今度はじゃあもうちょっと、えー 長いテキストでやるために別のファイルを読みますけど、Ctrl-F の、えー、tr.txt テテ、えー。これは tr のマニュアルなんで非常に長いんですけども、えー、この長い画面を見ている中で、まだ先がいっぱいありますね。今1行目にいますけども。えー、だから次の画面へ行くのには Ctrl-V。そうすると、えー、これは16行分なので16行下に行きました。今 9% の位置にいます。 もう一回コントロール V と、この29行目にいます。要るが倍数がないのは、この折りたたみが起こるからですよね。はい。えコントロールで、じゃあ下に行くのはコントロール V だったら上に行くのは、上に行くのはエスケープ V ですね。エスケープ V を使うと、エスケープ上に行くことができます。なんですが、もうちょっと下が見たいとかいうときはですね、このカーソルがある位置が真ん中になると便利ですね。 それには、コントロール L を使います。コントロール L を使うと、えぇ、ー、ちょうどカーソルのある位置が真ん中になるようにスクロール位置を生成してくれます。それからですね、えー、プログラムを書いているととか、何行目にエラーがあります。という行番号で言われることがあります。それはこの行番号を見て一生懸命言ってもいいんですけども、えー、直接何行目に行くというコマンドが、えー、ちょっと長いですからあります。打ってみましょう。エスケープ、エッツ、ゴートーラインですよ ただ、えー、全部打っと大変ですけれども、えー、GoToCompletion、L Completion なんていうふうに打っても大事ですね。やってみましょうか。じゃあ、例えば10行目いきます。Escape, X。今、Escape, X 打った状態ですね。で、GoToSpace で LSpace。そうすると GoToLine ができますから、そこで Return を打つと GoToLine と出て何行目というのを打ちますね。じゃあ、例えば10行目いきましょう。 そうすると、今10行目へ来ました。確かに10行目です。あとですね、一般にコマンドは Ctrl U 数値で数値プロフェクスをつけることができます。ちょっとわかりにくいかもしれませんけども、例えば、5文字右へ行く。1文字行くのは Ctrl F ですよね。だから5文字行く場合は Ctrl U を打った後で、 5っていう数を打って、コントロール F を打つと、5文字先へ行く。まあ、5ぐらいだったら直接何回もやればいいんですけども、ツ、えー、ープレフィットの説明なんですけども、えー、コントロール F というのは、例えば1文字右へ行きますよね。じゃあ、5文字右へ行くのに、5回から打ってもいいんですけども、コントロール U の5のコントロール F というと、5回右へ行くていうのができます。 まあこれ5が15でも100でもいいので、たくさんいってきてはこれを使った方が便利なんですね。えー、じゃあさっきの場所、まあに戻りまして。うん、例えば、ここから5文字行きますか。コントロール U の5。今コントロール U の5まで入ってますね。で、コントロール F。と、コントロール U5、コントロール F で5文字行きました。まあ上に行ったり下に行ったりするのにも使えます。これも覚えておいてください。